はい、こんにちは黒田和之です、えー。今日もあんまり役に立たない、えー、テクニック特集でございますが、えー、これですこれはブラストでやってる人がいてあ面白いなと思ってで最初こうやってやってたんですこのたたいたタイミングとプラス左手でたたくと。 なので倍叩けるい形なんですけどすっごい簡単ですすす。っご簡単一番簡単な、えー、習得方法はギュッと握ってこれもギュッと握ってで上から叩くでギュッと握ってるとならないんですけど力を緩めていくとちょうどいいとこがあります。で、えー、ポイントはこの先を叩くとうまくいかないんでできるだけこっちの根元の方でえー、とちょっと握って。 ここにここにちょっと力を入れてると間の時にこう左手がこうギュッと押す形になってジジョジョ・メイヤーとかもよく使ってますよねこ う, い う, こうカチカチっていう音とタカタカが同時になる。 ドラムソロの時は見た目としては面白いかな。でもこれ、なんか面白いっていうぐらいで、なんからこう凄さが全然伝わらない、あんますごくないしね。というフレーズでございました。なのでたかたかたか。 フレーズでございました。別に、えー、ちょっと練習すればすぐできると思います。ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。